出役もやってるし、社長もやってるし、いわゆるそうやってスタッフ側の目線もあるじゃないですか、はい、何川さんから見て、僕ってどういうふうに見えてるかちょっと教えてほしいんですよ、引っ張る力はすごいあるじゃないですか、何かやりたいとか、はいはい、もう今回、これ、もうしつこいくらい連絡してるし、<笑>どうしてもっていやる、<笑>そう、まっすぐさは分かる、そこは多分、もともと持ってるものだから、もう多分直せるなんて直んないし、直さなくていいところだし、とは思うんですけど。 なんかね、触れ幅はどこまであるんだろうなっていうのは知りたい方多いんじゃないああ触れ幅例えばまっすぐな役とか、うん、ちょっとアホっぽい役とかその元気なキャラクターとか は, い は, いはいはい、もう多分ドンピシャじゃんありがとうございます、はい、でもさ逆にそのちょっと神秘的とか影がある、うん、みたいな ところでまあ悔しいかもしれないけど自分にはあると思ってても前から見ると太陽みたいに見えるからその月の部分がどの辺なんだろうなっていうのはもうちょい見せてってもいいんじゃないなるほどその神秘的に関しては多分ないです<笑>おい例えばゲーム出たら神秘って誰ですか大先輩で あーなるほどもうも超名優じゃないですかビー、はい、ン藤岡さんとかもそんなったそんな感じじゃないですかそうそうビー<笑>ンさんとかもそうで、ね、<笑>そうですよねえいるの本当にみたいなみんなそうじゃないですか<笑>いそうだもんいやー、えー、そういそうだわ<笑><笑>声優役もそうなんだけど大体人気あるキャラって、はい、裏切ったりとか闇落ちしたりとかあーあ闇落ちたりとかああなるほどなるほどそういうのってゲームとかも結構みんな好きなのよ ね、でヤブロチャラだったら何が一番人気ですかガンダムのガンダムユニコーンとかユニコーンがいっぱいあってんねんそれこそスター・ウォーズとかアナキーとか、まあ、アナキーのヤブロチヤバいですよねヤバいの惨殺が多すぎひどすぎてあれじゃダメやなまあまあエーとはいえスーでリデーとかも 敵とかかか多い多くなんかそっだからふランとも年で重ねてきて い, やいい敵とか見てみたいなって思うなんかさっき言ってもう忘れちゃってるけど縦と横の綱<笑>がいいなあっそうですねめっちゃ笑ってるけど<笑>大事ですよ縦と横な やっぱ自分にもうちょっと勉強したいなと思うのは聞く力みたいな、うん、話すの上手にしたいなと思ったんだけどいくらそれ勉強してもやっぱりなんか頭打ちだったんだよね自分 の, のへえそうなんですかう時、ん、に MC をやることが増えてきて最近、はい、んだろうなと思ったらやっぱこう聞く力だと、うん、聞く力だか思わず若い人にとってこう、うん、何でもなんでも自分が自分が自分 が, <笑>自分がちょっと<笑> 後さなみたいな多かったけど、うんはい、一回聞いてどうったらもっと面白くなるのかなみたいな、うん、あと人をちゃんと人を生かさないと自分も生きな い, みたい な, なるほどなるほど何か学んできた気がするじゃあ何かさか見て僕聞く力あの星5中、うん、星何くらいだと思いますちなみに何か配線から見て GoMax だとはい g o m とテレビ見させてもらってるけどあのもう3万は言ってるじゃないですかどうし 嬉しまあまあ、まあまあまあ、多めに言ってね嬉しい多<笑>めに言<笑><笑>ってて、多めに言っててタブログで星3だったら行きますから俺でしょだから3だったらもう平均点は今ってますもん、ね、いや嬉しいです嬉しいでとまう僕はこんな偉そうなこと言うのもあれですけど<笑>俺からしたらな、三河さんは星5中に星7です<笑><笑>もうめちゃめちゃ聞いてくれるんですけ 僕のはもう最高に作ってて<笑>僕は若、はい、ういうとかによく言うんだけど、はい、常識っていう言葉があるじゃないですかはい<笑>、はい、<笑>ありますありますよねで常識って人が作ったものじゃないですかはい、はい、そうですで常識は僕は壊した時に初めて成長があるんじゃないかなと思いますかっこいい そう覆されてきていましたからね。はい。変にね。はい、<笑><え><笑>もしか、もしかやばい。<笑><笑>あと常あのそれともだってイ<笑>レーションっていうのがある<笑>会社にいろいろとル<笑>ールみたいな。はい。<笑><笑><笑>そう<笑>そこの何かこう組み合わせ力と常識を壊したい<笑>新しいものを作りたい。<笑><笑> だけど向こうには向こうにがあるだからそこを ど, どこまで寄り添ってどこまで挑戦していくかみたいなズバッと見違えることかはないんだけ ど,、はい、なるほどちょっと見違えるだけで歪みがッていく感じがするなんかそれ聞くとちょっと怖いですねだからまそういうの考えたことなんです確かに<笑>僕は人に甘えてばっかだから<笑>でも普通の人ってちょっとだけでだいぶ広がっちゃう可能性があるのあるからいい人に出って いや、確かにそれはあともう一つはそのこれは声優あるので俳優さんにも当てはまるかっていうところもあるけどあの僕はキャラクターとの出会い言っていうキャラクターとの出会い音楽、うん、とかストリートミュージシャンもそうん、俳優さんもそうだと思うけど何をやったか、うん、役とか、うん、その出会いは大きい確かにめちゃめちゃそれは分かりますホントに宗介に助けられてる部分もありますし僕もうそもそもヒーローが好きだったんでなんか 結構言われるんですよだからヒーローいつまで引っ張るのみたいな、はい、言われることあるんですけど引っ張るの何俺もともと好きなものになってるから、うんうん、なんか俺<笑>ずっと言ってたいんだけどなって思っちゃうんですよ俺はでもそれはねなんか伝わりますよ、うん、なんか逆に利用してると思われると嫌じゃんああそうですね、うん、それが う, うん あ, のあれだけどそこでやるとフラー家君の場合はた本当に好きなんだからめっちゃ好きっすねっていうのは、うん、だから、うんまあ、そういうふうに まだ応援してくれる人からはあんまり思わない確かに、ね。な<笑>るいやでも本当に確かに聞く力と縦と横のユートの話はもう本当にいやそうですよこれ大事です。これ大事ですよ。これ大事ですよ。常識を壊すとね。これ大事です。そうですそうです。ちょっと 考, <笑>考えて。常識をちょと壊すちゃうと思いますよ。<笑>本当にいや壊し方もあるからね。壊し方。あとはいもう一個最後に、はいはい、あのマース あ, あれ最後に最後最後マース。俺はドラゴンボールとかワンピースを 声優さん一回やってみたいやってみた い, や, ってみたいやりたいですよあのなんか声優のしかも大御所のしかもこんなプロの方にお前何言ってんだと思われるかもしれないですけれどももしやるとしたらこれなんかアドバイスとかありますかどうやったら僕がその声優さんというかなれますか、うんうん、いや別に声優さんは資格があるわけでもないから。 今だってね、俳、う、優、ん、さんとか、タレントさんがやること、はい、芸人さんがや る, ることも多いんじゃないですか、うん、と同じですよ、うん、役作りが立って、で, もできますよ、そんなにあのもちろん絵に当てるとかもあるし、でもそれって、戦隊でも や, つやつ自分だ自分だってる、自分だったかもしれない役の役のさ役のさ、様子見て、そうそうそうそ う, そう、うん、だから、そういう、マイク前に立ったことない人からしたら、多分、だいぶ先に住んでると思うよ、じゃあ、あの1年間のオールアフレコが、しかも、6かで最後だったんですよね、オールアフレコ。 真剣だ っ, ったはもうビデオなんで、こうやって音声されるんですけど、そうか、そうだったな、そうだった、こ、うん、ただね、一つ、古川君のう誰よりも苦労するだろうなと思うのは、自分がどうしても出てくるから、あー、<笑>そっかー、うん、でもキャラクターなんですよ、うん、キャラクターが喋ってるんで、うん、自分が喋ってるわけじゃないんで、なるほど、<笑>この差を埋めるのは、まあ、すごい。 どうしても古原ですが出てくるから、<笑>そこは苦労するのよ<笑>、そこを消せるかどうかですね、ポイントは。今、古原が言ったように、夢は言葉にしてから、言と特に性格そうだから言葉とだから、やっぱり口に出してみったほうがいいと思うタイミングいう、いや、そうですよ、ことしのは大事だと思ってて、やっぱ言ったこと言わないと、基本、実現しないなと思ってるから。 僕はワッピストとローボホールの声優さんもを、ね、やりたいですよ、本まに。王道だね、アニメも。うん、大好きです。僕あの、ソースの髪型僕はスーパーサイジングが来てるすよ、ねはい、知ってる、知ってる、<笑>クラウドとスーパーサイジング、コアドライトで完成したんでしょう、ちょっとずつ立ててたんでしょ、最初、メイクさんに僕が髪の毛ツンツンで、<笑>僕、これていきたいですって言ったら、こうやって頭 やられてこれくらいじゃなももってこうやってやられてめちゃめちゃこうから始まってでも俺はどうしてもだってスーパーサイズみたいな髪型できるってバンドマンくらいしゃないですとかだから僕は熱 い, このい勢いで役を改めてちょっとずつ角度を立ててってようやくこう体側にかけて完成していたっていうその話をよく覚えてましたねそうだしずっとこうやってやってたしさいやってましたやってました こっちから見るとスライバーの髪すー<笑>こ う, こう若者がこうやってイジイジイジしてるあとよ<笑>う俺のことポンポンポン叩けてる<笑>これ全然叩いてるからいいんですけど<笑>その自然すぎるすいません<笑> も全然全然ないですいこれ聞けど、意外とそう で, も、うん、らのです。 ということで、はいまあ、芸能界にね、うん、どういう風に生き抜くかみたいなところを皆さんねごただけたでしょうか、まあ、縦と横の、ね、これ大事ですよあと常識をぶっ壊していくことこれで初めて成長ができていくと、まあ、そういうことですねはいということで本日、ま、は、うん、ありがとうございます<笑> チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。